やはりオリンピック安心安全の大会を開催する前提として水際対策が徹底されているということはもう当たり前の前提だと思うんですね、で菅総理大臣もです、ね、わが党の代表、枝野代表のです、ね、衆議院予算委員会5月10日のお質疑においてこうおっしゃっています。 政府としては、国民全体の安全、安心を守る立場から、水際対策を中心として、感染症対策に万全を尽くすと、こう水際対策を中心というふうにおっしゃってるんですね。ですので、この本当に水際対策、大丈夫なのかということをあの続けて質疑させていただきたいと思っております。これでですねあのもう新聞報道等で も, もう毎日のようにいい 水際対策が荒いと、行動制限が非常に問題があると、アプリの利用が不十分であると、利用案内が不十分であると、1日300人ないし100人のです、ねえー、人があの行動 の, あの履歴が取れていないとい う, ようなことが報道されております、私の問題意識というのは、それに加えてです、ね、やはりあの国を限定して、それを自己申告制で、えー、チェックをして、 でそれによってこう仕分けをして、この人はホテル滞在、この人は自宅に帰っていいということをやっている方針が問題があるのではないかという考えを持っております、5月31日はです、ね、慶応大学がこのような報告結果を出しております、国が変異株の流行地として警戒している以外の地域を経由して流入したケースが複数あるとみられることが、ウイルス遺伝情報などを分析した慶応大学チームの調査で分かったと。 今ですね、いろいろ国を限定して、この国から入ってきた人たちというのは、あ宿泊施設に入ってくださいということをやっていますが、それでは甘いのではないかと、このようにあのデータ分析の調査結果が出ているわけですよね、あの資料、お配りしている資料の、えー、と2番目をご覧いただきたいと思います、これはですね、健康カードというもので、昨日の厚労省のレクによって、これとはまた別に、 スマホのデータ上でこう入力する質問票というのもあるというふうに伺って内容も確認しましたが、まあ、大体あのロジックは同じです、過去14日間に以下の地域に滞在していた廃かエかで、これ、国を選ぶようにスマホ上もこ の, あの紙 の, あの健康カードも同じようなロジックであの構成されているんですが、この廃かエかというのをです、ねえー、自己申告であの検疫の方であのあのされているということなんですよね。 で前回の私、厚労委員会でですね、あの虚偽申告、実際には、実際は自分が滞在した国以外のところを丸をつけて、契機にこのカードないし、質問票を提供した場合に、政府はどのような形で、その事実と異なる滞在歴というのを確認しているのかというふうにお聞きしまして。 えー、確認したことはございませんという答弁をいただいているんですが、もう一回説明していただけますでしょうか、この自己申告制、どのように虚偽申告をチェックしていらっしゃるのか田村厚生労働大臣。あのまあ、まず今言われたとおり、検疫法で虚偽申告でありますと、罰則があるということは前提であります。でそのの上でででですすすねね要するにこれ自体はです、ねえー、検疫の方で、まあ あ丸をつけていただいておりますが、そもそも入ってくるのは、これは入管でございますので、入管等々でパスポート等でですね、どこを経由しているのかということを確認をしているということのようであります。でありますから、入国拒否対象地域からの入国者でないかを確認をするということを、ですねえこれは入管でやっていただき、ああそういう意味で、そういう対応した上で、 検疫 で, です、ね、再度、これを確認をしているということであります田島麻衣子君あの。パスポート等の情報を確認しているようでありますというふうに大臣おっしゃいましたが、まさにこのようでありますというものが、この問題の核心をついているように思うんですね。で、あのこの5月20日で確認したことはございませんという答弁なさった前にですね、あの パスポート の, このスタンプを見て、日にちと国名というのを動かせない証拠だから、それと突合する必要があるんじゃないかということを私、申し上げて、その当時はあのやってないということだったんですよね、やってます、やってますという形では決してなかったんです、その後ですね、パスポート の, あの突合していると昨日の時点では伺って、ではどのように各空港の景気について、 その突合する方法の事務連絡をなさっているのかということを加えてお聞きしました。出てきた資料はですね、令和2年2月26日です。この古さに私は驚きました。去年の2月の26日の事務連絡が最後なんでしょうか。この内容も拝見しました。これ、質問表というのはまだこの当時、去年の2月26日は印刷するというふうになってますね。スマホ上ではないと。で、えっ、ー、と、いろいろ書かれてますけれども、 内容を確認した上で、滞在歴の有無を確認することと、これしか書いてないんですね、具体的に何と何を合わせて、どのように虚偽申告を洗い出していくかという説明は一切なされていないです、しかもこの2月26日、去年ですよ、今年ではないですよ、その当時のコロナの状況というのは、今年とは全く違ったものであったと思うんですね。 で本当にそれやってるようでありますって大丈夫なんでしょうかもう一回答弁いただけますか納得いきません浅沼生活衛生食品安全審議官お答えいたしますあの、まあ、新型コロナ対策のいわゆる検疫所の対応というのもあのコロナの拡大に応じてどんどんまあ変化しまた変異株対応ともございまして現在行われていることをご説明させていただきますが まず、ですねお一人お一人、検疫官が入国者のチェックをします、その時に、今の議員ご示しのいわゆる健康カード、それと質問票のチェックをし、いわゆる出国先がどこであるのかということを確認します、でその出国先と、あの今、ですね出国前72時間前の陰性証明を取ってきております。ですからこの陰性証明が発行された国と その申告の国が違えば、これも虚偽になります。あるいは、まあ、間違いなのかもしれませんので、そこは丁寧に、検閲官の方で確認します。プラス、今議員御指摘のとおり、パスポートの確認も、えー、必要に応じて、こういったのも疑義が生じたものについては確認をし、 さらにあの、それでもいろいろ課題があるような話であれば、航空会社から乗客名簿を確認した上えで、トランジットのお客様なのか、直行便のお客様なのかということも含めて、ですね総合的に確認をすることとしておりまますす以上でございます田島舞子君。はいでは、ですねこれまでの対応において、実際のこの自己申告制の地域と、実際に滞在した国が異なったケースが判明したのは何件ありますか。 浅沼審議官、えー、すみません、統計、ちょっと今、手元にないんですけれどもあの、検疫官がその場で一人一人確認しながら修正をしているので、えー、最初、悪意があって、えー、この虚偽をしてきたかどうかという人数というのは、えー、今、私の方では手元にデータはございません。田島舞子君。 はい、あの質問通告は2日前に出して、えー、とオンライン上のレクていうのは昨日の12時半に終わらせてます、これ聞きますよっていうふうに言いました、持っていらっしゃらないんですよね。浅沼審議官あのあの 検疫の作業の過程の中で、例えば先ほど申し上げたとおり、チェックがなかったからといって、それが虚偽というわけではないので、修正をしていっています、で1日、まああの、日本全体で2000人以上入国する日もございますので、その統計、あのそもそもその今、議員ご指摘のようなケースがどれくらいあるかというところは、現場では数字はあまだく取れてないというふうに、私の方では認識しております田島舞子君。 はい、あの菅総理大臣、本当おっしゃってるんです、もう一回言いますけれども、本当にオリンピック開催する前提として、水際対策を中心として、感染症対策に万全を尽くすと、本当にこの水際対策、大丈夫なんでしょうか、昨日の時点では、やってるやってるっておっしゃって、出てきた事務連絡、去年の2月の26日が最後ですよ、実際に検疫所の窓口で、どのようなチェック、確認をするのかということは一切書かれて、ここにはないです。 それでですね1年間ずっとそのままにしておいて今、私がこうして取り上げた中でやってるやってるやってるんです 100% やってるんですって昨日おっしゃってましたけれどもちょっとそれであの納得は私はできないんですがもう1回ちょっと答弁いただけますか。浅沼審議官 あの今のお答えいたします今の検疫の現状でございますが、入局者全員にお一人お一人、検疫官が当たりまして、えー、まあ質問票、あるいは健康カードの確認、それと陰性証明、これがあの今、ポイントになってまして、その出国前の陰性証明の国と、えー、今、質問票等に書かれた国が一致してなければ、それはもう虚偽の話になります。でかつ、えー、先ほど大臣からもご答弁ございいいました今ろろ対策 ししてましてまインド等からの方については10日間の施設待機それと検査も3日目6日目10日目ということでそういった変異株国に対しては手厚い検疫をしておりますその他の国々につきましてもそのリスクに応じた形でのいわゆる施設等待機を求め検査も求め最低少なくとも検疫所では入国者全員の検査もしておりますですからこういった 性をしっかりやり、また健康フォローアップも、これも随時取り組んでおりまず、ずいぶん改善はしていきますが、どんどんこれからもさらに改善を進めてまいりますので、そうした形で水際対策を総合的に進めていこうということで考えているところでございます田島麻衣子君。はいこれ、大臣にお願いなんですが、この事務連絡、検疫のですね対応の事務連絡が昨年の2月の26日なんですね。これ 今の現状に合わせて、オリンピック、本当に強行開催されるのであるならば、そしてそれを感染対策をです、ね、万全にするということを総理大臣がおっしゃっているのであるならば、もう一回事務連絡、今の状況に合わせて事務連絡を出していただけませんか、大臣、どうですか田村厚生労働大臣。あの今、開いている、まあ、空港はもう限られてますので、そういう意味ではもう十分に伝わってますが、まあ、あのいや、伝わってるとか、確認しておりますが、伝わってますが、改めて、留意点は。 あ、しっかりとお伝えたいというふうに思います。合わせて、そのまあ、景気でもやってますけれども。 委員が以前からですね、えー、その、ま、パスポートのスタンプなんかもあるではないかという話もございました。あの、先ほど申し上げたのは、これは、あの、入管の方は我が省ではないので、えー、法務省に確認した話なんですけれども、ですからうでありますとはそういうことなんですが、そこでは、あの、人数も今減ってきてますから、海外から来られる、一日数万人というようなところから、今もう、二千人いるかいないかというところまで、一日入国者減ってきておりますので、あの、パスポートを確認して、 この入国禁止区域、スタンプなんかを見ながら、そういうところ、滞在歴があるとすれば、ですねそれはあの景気の方に差し戻しているというような対応をいたしていただいております、ですからそういう意味では、あの入管の方にもですねしっかりと確認をいただいて、検疫と一体となって、ですね危険国からの入国というものに対しての一定の水際の対策をやっておるということであります田島舞子君。 はいあの、もし本当にしっかりやっていらっしゃるのであるならばあ、実際に滞在国と自己申告制 の, あの丸が違っていたという数もしっかりお出しできるような体制も整えていただきたいと思います。